小さいからって舐めないで将来性はものすごいんだからミレニアム学園ゲヘナ学園急速あの私小さいからって舐めないで怪我をされた方はいらっしゃいます別に協力するつもりはないんだあのあ説明や解説が必要少女を美しくするのは化粧ではなく 上さゲヘラ学園給食部のジュリ。ミレニアム学園ご主人様と一緒に楽しみ 健全な精神を育成するべく小さいからってなめないでごきげんようあ時慈団任務の延長ですねゲヘナ学園給食部の試練が怖いとき白衣の天使があなたを訪ねてきましたよ 試練が怖い時本の中の物語試練が怖い時本の中の物語のようごきげんようあごきげんようあ正規実現インクご主人様と一緒に移植研究会の明かりですこれから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか 試練が怖い時説明や解説がひゲヘナ学園ごきげんようあっミレニアム学園怪我をされた方はいらっしゃいますご主人様と一緒に説明や解説が必要自警団任務の延長ですね最高のご奉仕をお約束し ご主人様にはご挨拶といたします小さいからってなめないで将来性はものすごいんだから <音楽>ごきげんようあこっちの言葉の方がより自然かもですん<音楽><音楽> 怪我をされた方はいらっしゃいますか私がすぐに駆けつけますよ説明や解説が必要なら私に任せてください 怪我をされた方はいらっしゃいますか私がすぐに駆けつけますよ試練が怖い時苦難に負けそうな時私が一緒に立ち向かってあげましょう 説明や解説が必要なら私に任せてください のプレイで先生本の中の物語のごきげんようあミレニアム学園自警団任務の延長ですねごきげんようあ勇者や光があなたと共にあらんことを本の中の物語のように。 ご主人様と一緒に。えへへーお祭り運営委員会の静子です。これからよろしくお願いしますね。先生。<音楽>